私との出会いをねここから話させてもらうと、うんうんうん、私も同じぐらいの年に1人には産んだんですよ、ねうんうん、25歳の時に産んで、うんうん、しかもまだ東京に出てきて上京して1年目とかやったんですよ、うんうん、だからまだホームシックも残ってて。うんうんうんうん 急に東京の旦那さんに嫁いで、うんうん、東京で子育てせなあかんっていうのがもう家から一歩出たら、うん、もう右見ても左見てもまず道がわからないんですよ。そうだよ、ね、っていうとこで子供育てて行かなあかん、うん、これ地方さん分かりますよね。<笑>その<不>安<笑><笑> <笑>その不安がめっちゃある中で、麻、う、生、んうん、さんと同じです。児、は、童、い、感的な、うんうん。なんかその地域の人たちがこう、うん、解放してる。赤ちゃんとか妊婦さん来ていいよ。みたいなスペースに行くねんけど、うんうんうん、なんかね。私、あの1人目産んだ時に、うんうん、東京のお母さんらしくせば、せいは行かないよね。思っちゃったんですよ。そ う, う,、ね、そうだよねそ。それこそこれがね地元で運動ったら、うんうん、もう地元の子はもう3人とか産んでますわ。うん、地元の子はね。うんうん だからこうわいわい集まってちょっと子供見といてと預けといて風呂入れといてみたいなノリでねできたと思うんですけど他のママたちが集まるスペース行っても東京だとあこんにちはこんにちはあのお子さん今別年っておいくつですか今ちょうど月月あでですすか？よ そうそううん、勝手になんか東京のお母さ ん, なんか上品なんだろうなと か,、うんうん、か, るかる勝手なイメージなんですけど、うん、そう思っちゃってうまくね本当にママ友が当時作れなかったんですよ私。ってう中出して破れたズボン入て、うん、イエーイっ て, 比べてましたよさってましたけど、うんですよ。うんやっぱ だかかららそんんなな格好してたらなんか子供が変な目で見られへんかなとかえお母さんめっちゃ派手でその子供がいじめられへんかなとかなんかもうそんなんなっちゃうんですよ皆さんこれホルモンのせいですけどなんかもうキーッてなっちゃってっりとりあえずベリー見るみたいなさやかちゃんがベリー見てたの無駄なしのベリー見るみたいな。<笑> ベリー出てましたよね私はベリー好きな本だけどベリーに出てるんですよ有名なママ雑誌にそれらもよかったら見てください<笑>いつ の, いつの<笑>何月も見て<笑><辺><笑>あママってこういう服を着るんだママってこういう髪型をするんだっていう、うん、全然自分の好みじゃない、うん、ファッションとか髪型でこううろうろそっに回ってたんです、うんうん、えじゃあ実際そういう服買ったりした の, <笑> そ, ううのそうですね。全然好きじゃないのに。 お上品な服で過ごしてて、ねうんうんうんまあ、もちろん会うわけがないから、うんうん、もう楽しくないわけじゃないそうだよ、ね、だからなんか日々シュンってなりながら結構過ごしてただから息子がゼ0歳。 半年ぐらいかな、多分、うん、ママストと初めて会ったのがそのぐらいだと思うんですよ。うん、赤ちゃんスペースみたいなところって。定期的にね、イベントがでもやってるんですよ。例えば、赤ちゃんの絵本読み聞かせみたいな。とか、うん、ベビーマッサージでスとか、うんうんうん、栄養士さんがお話ししに来てくれますとか。うんうんうん、それがある中で、うんうん、出ました、ママストがね、うん、来てくれたんですよ。うん、<笑>そうだね、出張したね。子<笑>連れで受けれるダンスレッスンだよ、うん、たかみたいなやつがあって。うん え絶対行きたいと思って何これと思って、うん、えダンスなんか子供をまず預けてダンスレッスンに行くとかも、うん、当時は今やってるんですけど、うんうん、当時はやっぱなんか罪悪感があってわかるそれすごいわ<笑>かるなんか子供預けてまでダンススタジオに行ったらなんか赤ちゃんに申し訳ないのかなってそれも我慢してたんですよ踊ることに対してもすごい我慢してたからかそうだよねえ ちょっと待ってこのレッスンは子供ちゃん連れてきていいんだ赤ちゃん連れてきていいんだ、えー、じ, ゃあじゃあ行ってみようかな、うんうんうん、と思って行ったのが会、うんうん、いだったんですよそうだよねあの時の先生は聖子さんでしょそうなんだよそうなんだよあの時の先生は聖子さんで私そこいなかったんで実はあそっかそこではまだいないんだ そ, その時はたまたままなんだろう多分いい そういうなとかそうでなちょっと違う取り組みできないかなって言って考えた結果初めてチラシを作ってみてでそれをお出かけ広場に置かせてもらってイベントをやったでか。聖子さんが講師をやって後から報告受けるじゃないどんな何人ぐらい来たよとかこんな人来たよとか。 さやかっていうガチのダンスは来たりみたいな<笑>言い方よせい<笑>かなってさ、えー、そう思ってくれたんだでもうんだって違うじゃん踊ってたら一人<笑>だけこううますぎて浮いちゃうから超ブラボーだったけどね<笑>第1回の受けてすごい雰囲気もよくて「うんうん、そのこんにちは」じゃなくて「ウェイ!ー」っていうママたちだったので「<笑>あれ?」みたいな。 私が知ってる東京のママの雰囲気じゃないっていうのがめっちゃねあのリラックスできた う, あうわ楽しいと思ってやっぱりダンサーってそういうノリなんや<笑>ママでもって思って<笑>で そ, のそういう人たちと出会ったから<笑> 私ももそのノリでもいいんだ、うんうんうん、上品にしなくてもって思って2回目も行ったんですよ。2回目行った時に香、うん、りさんっていう方のレッスンを受けたんですけどその時にいよいよ「え絶対ダンス経験者でしょ?」ってみんなに言われて「<笑>そりゃそうだよ」「最初からわかってるよ」「バレてた」<笑><でか>「バレてた」なのそうそうそうそ う, <笑>そ う, そうですね とりしてあのフェイスブックのコミュニティページも登録して、うん、もうワークショップのお知らせが入るたびに、うん「行く行く行く行く行くなんで通って。 もずたのそうだねあでも今考えてみたらもうね子育てもさすがに慣れて、はいはいはい、子供を置いてダンスレッスン行ったりとかもできるじゃない、はい、やってるやってるそう ね, ね<笑>だからそんなさやかちゃんが<笑>うん、うんね、当時その児童館みたいなところ の, <笑>その、ね、誰がやってるか分かんないレッスンに来たっていうことがなんかもう 多分悩ん悩でた証拠だよね<笑>これでもね分かってくれる人多いと思うんですよ、うんうん、すごいママって真面目な方がね、うんうん、多いんですよねやっぱ自分が生んだその命に対しての責任感を持ってる、ねうんうん、真面目な方が多いからやっぱね真面目に子供のことを必死に頑張らな毎日ってなってたらやっぱ自分の心がどんどん、うんうん、自分の本当に好きなものがどんどん減っていくというか、ね そ, うだよね、そうそう子供のことが一番になっちゃって自分がどっか置いてけぼりになっちゃうみたいな人は絶対多いと思うんですよね。 そうそうそ う, そうかもしれない。その時期なよ。な、うんか私もようやく東京でそのノリの合うママたちと出会えたっていう喜びの元、うんうん、あのすごいこう生き出すんですけど。うんうんうん